このパフォーマンス見せていただきたいと思いますさあ改めて若木焼きの皆さんですお願いします会場の皆さんこんにちはこんにちは埼玉県朝霞からまりました若木焼きと申します下助よさこいよいち祭り初めて参加させていただきます皆様の前で精一杯感動と笑顔を届けたいと思いますので 円のほどよろしくお願いしますよかけよ 先はこれ ー「はいなくとてもこの女はリヤリヤリヤリヤ」 タイゾウの予報に出